ドライブ動画で、まさかの自分の顔を映すナルシスト2聞車に乗ってるんじゃなくて自分に寄ってる感じ、そして蒸気を逸した速度、拍手でお出迎えください。純粋に事故ってる時間が長いですね。初詣でもたまにしか見ない長さだ。 まあここまで来たら本家を見ないわけにはいかないよな警察から手紙来ててくさちなみに元動画が音声なかったので本家の音声をうまく編集しましたぞ対抗者や人の飛び出しがあったらどうするつもりなんだレッドゾーンまでアクセル回路 100% しか考えてないアホのマ路。ロユーザーがこういうことするからマイナーチェンジでレッドゾーンが1000回転削られたんじゃねえのか高回転までドッカンするよりプレイヤーック交ミサイル 制御できる範囲で車を運転するというのは、そんなに難しいことなのか。低入路は思いもよらぬところで突然ずるっと行くので、難易度は高いですね。そしてこのトップ TV というチャンネル、新鮮が、 パワーポイント発表で、とりあえず採用しちゃったうざいやつになってる。画面がバリバリになるやつとかあるよな。若い世代は視覚的にうざいスライドを作り、古い世代は古代の石板みたいに、文章みっちりなスライドを作る。アメリカ海軍の文章ネットワークの凄さは、噛めば噛むほど味が出るに越しのようだ。歴史は文章でできている。ッコはまたなる改ざんと焼却を含む、事故った後のリカバリーをミスって、電柱に突き刺さった人が出たな。事故らされた時の参考にしてくれ。こっちは僕々普通の巡航速度からの、 緊急回避の後の姿勢制御をミスった人軽トールワゴンなら横転してたもっと横転してください自動車メーカーが反省するから何がダメかって軽自動車規格の横幅の狭さだよな桜とすれ違った時あんなに背が高くてどうすんの と思ったのは内緒どう考えても縦横比がおかしいんだよな、製図イズの段階から90度間違えてるだろ。楽天でたまにある、カット済みの木の板とかなら、縦横間違えるっていうのもありえる。それはまだいいぜ、一番困るのは、車高調やワンオフマフラーが欲しいが、具体的な仕様までは決まってない人だ。車高だけ下げたい、何選んでも一緒。見た目だけ変えたい、マフラーカッターで十分。おほほ、盛大にやってんな。そのまま画面左に行くかと思ったら、まさか戻ったなんてね。 これは心理の日疲れた何ワイパー動かしてるんだよもっと大事なものが見えてないだろここでレンタカーあるある内窓がクソみたいに曇る最安値グレードの安っぽさを体で味わって中古買うときは高くてもいいグレードにしようと決心バックビューカメラ e t c クルコンドラレコこの順でなかったら面倒い後付けのしやすさと乗って帰る時の楽さを天秤にかけろスロットルコントローラーにクルコン機能が付いてるものがあるらしいですね あと、一部車種だと純正パーツ後付けでいけるとか。想像もつかない事故り方ばっかりだな、おい。というかレンタカーの86借りたら、カーナビのレスポンスがゴミだし、拡大縮小が指に本じゃできなかったよ。ETC は適当取り付けでカタカタイオンを出すし、レンタカーはマジで参考になるね。 ほぼすべて悪い意味で内装にプラスチックとパブリック以外の素材があるだけで婚活で投資用不動産を別に持ってるの並にによく見える中古車感覚で人間を見極めないでもらっていいっすかカーセンサーで中古車見るときまず初めに安い順にそうとしてるお前が言えたことじゃないそしてこの犬の勇敢さ いくらでも避けられたのに立ち向かう。バンパー剥がされてて草さ。新型 b r z の250万円の水没車誰か買ってあげて。エンジン内が無事ならあり。あ、安く買って見た目綺麗にして、即売れば儲かるやんって思った 甘えねえ分フレーム番号で記録残ってるで映像の方でガチの水没者出るのやめろネタにしていいラインの見極めは寿司のネタの見極めなりに難しいスシローがネタそのものに妥協がなくても見るからにちっこいのが出てきたら行く気なくすマクドナルドは100円バーガーをメニューの端に追いやったしスシローは100円皿を100円玉サイズまで小さくしてきた今交通事故にあったら修理費も高いかもしれないっすね今コロナで行って行って高木さんみたいな人が乗せてきそうタヌみたいにローン組みませんかって言って 定計とかいう金利バカ高いの紹介してきそう不動産投資の勧誘ってローン返済額と家賃収入の差額を月3万円払い続ければ老後は資産になるってやるらしいな資産の不動産定期。安心しろ儲けられるような物件なんか一般人が買えるところに回ってこないから 新型ランクルの納車順と同じだつくづく思いますよ生まれた環境と遺伝子が悪かったら人生何しても負けだって払った税金は道路使用料、私は負け組の自由を味わうさたまーに横転事故に遭遇することで大笑いもできるしね神がかリタイミングブッキング 次の電車まで20分とかかかる状況で絶妙に乗り逃して熱いホームで待たされる気分駅から家まで道中130円のジュースを買いながら30分歩いて帰るのと200円でバスに乗って本読みながら帰るのと高校生時代のこういうさで人生に差がつくと思うでしょう関係ないですよどうせ夕飯の後ダラダラ寝転んでスマホするんだから 特に今は時間がいくら余ってもスマホでみんな消えてるから1日1時間でも積み重ねは大きいななお努力したところで成功するとは言ってないちょっといい車が手に入ったって一度老害高齢者にぶつけられれば交通事故のストレスでプラスがなくなる大柄な高級車だって収まらないほど狭い道をなんとか抜けるようなドライブが楽しいわけない他人の交通事故を見るのは楽しいですけどねなお大半はただの追突事故相手の保険屋の対応がクソだったら 粗野水系買ってその保険会社に入って相手の社員を待ち伏せして追突したれ相手の車を特定してブレーキのリリーフバルブ緩めた方がまだ楽暴走族バイクを殺す3点セットブレーキライン登るとエンジンオイルタイヤへの油塗りそういうのあるからナンバー跳ね上げとかしたくないんだよな一切動じなかったバイクの一草違う スピードが速すぎて、見えた時には対処不能だったんだ。そうやって事故って主人公が死ぬバイクのアニメがあるんだが、ただのアホの自然と歌が、悲壮感たっぷりに描かれてて草生えるぞ。ボヨン人生の選択肢にスってボヨンわかりづらい案内に問題があるのは事実だが、案内のせいにするような人にこそ問題がある。 86のタイヤがプリウスと共通なんだけど、86で事故ったのをタイヤのせいにした人がいたら、プリウスへの乗り換えを進めた方がいい。86って走行安定性高くて、選べる中でも最高峰に安全だと思うんだけど、毎日どこかで横転してるようなノッポデスボックスの方が安全とか、部屋から出ないで過ごしてくれ。なおこの手のアクセル音による事故は、軽自動車程度の加速しかしないように乗ってれば起こりようがないぞ。あと、安心と安全を混同するな。大廃気用の旧車特有の低速トルク盛り盛り加速が怖いわー。 ちょっと踏んだだけでガツンと出ちゃうわあのってまともな操作ができないんだわマニュアルに慣れてなくてブーンってしちゃうやつなお発信操作の道の甲の以前に神経の根本からいかれてる人間というのがいる 急カーブの先に駐車してインスタの撮影してそうなぜか知らないけどわざわざ駐車枠はみ出しながら止めてハンドルもフルロックしていちいち降りて撮った写真をかっこいいって感じでドヤ顔でインスタに載せてそう車両の銀ピカドと写真撮影時の枠線からはみ出す角度は比例するなんかむっちゃ横転させててくさ BMW の X シリーズはこれからも交通業者だぜ X7 はむっちゃかっこいいのに 何この XM の遺伝子配合ミスった感 S クラスは EV になってプリウスになっちまったぜ空力的に理想な形状ってある程度決まるから新型 EV が似たような形になっていったら草ですねというかなんだこれあの隙間自転車レーンダロ抜けると思ったのかよ YouTube のコメント欄で新型クラウンの内装に安っぽいって言ってる人がリアルで乗ってそうな車でしたね質感は高いが素材が安っぽい側と素材だけ変えてレクサス ES とか言って出しましょうしれっとディスられるレクサスの車 作りいやーね UX あたりが特にねトヨタが作ってるって分かっちゃう作りでねあのいかにもプラスチックに塗装しましたって感じでボディーパネルが構成されてる感じなんだかなーまあその価格帯ってアウディもワーゲン特別つかないって言うし高級感謝なんだろ高級感謝っていうのマジッさなら軽自動車も十分負けてないっしょ感動の質感と乗っていきやすさなお高速道路は知らんそして謎の急発進をしてきたクソ外事もう一台吹っ飛ばしたようですねジョイと遠くで起きた交通事故 その対応をミスったせいで自分も巻き込まれる。今回の最大の教訓はそれだな。距離とスピードの目測、未来の予想になると途端に下手くそ、安全マージン分を転引きするという当たり前のことが、どれだけできていないのか。カツカツと、そもそも無理は違うんだよな。